はがきサイズの消しゴムスタンプを彫刻刀で彫って年賀版画を作りましょうはがきサイズのコピー紙に鉛筆などで図案を描いたら裏に映るように油性マジックでなぞります図案が裏から見えるようになったら表からクレヨンで塗りつぶしますクレヨンンがカーボン紙の代わりりになります。 はっきり見える色なら黒でなくても構いません。裏返しにして、消しゴムスタンプにセロテープでしっかりと貼り付けます。途中でめくりながら作業できるように、上になるところだけを貼り付けます。裏から見える線を鉛筆などでなぞっていくと、ゴム板にくっきりと映ります。 写し終わったら、図案を外します。彫るときは、板を固定できる調査板を使いましょう。ゴム板が向こうに滑っていかないように、調査板に当てます。彫刻刀は、中指を伸ばして持ち、刃が深く入って行きすぎないようにして彫ります。まず、先が V 字になった三角刀で、線彫りをしていきます。 消しゴムスタンプはとても柔らかくて彫りやすく彫刻刀初心者にはぴったりです彫刻刀は刃物ですから怪我をしないように十分気をつけてください彫る向きを変える時には彫刻刀はそのままで板の方をくるくると回しながら彫っていきます刃を自分の方に向けたり刃の前に手を持っていったりしないよう 十分気をつけててて慎重に掘っていっいくださひげの端などまっすぐに切り取りたいところは切り出しを使って軽く押さえるようにすると簡単に切り取ることができます。 太い線を彫りたいときは、丸刀を使います。おやおや、22年なのに間違ってます。彫った後では直せません。こういう場合は直接書いて直しましょう。文字は左右反対になりますので、よく確かめて書いてください。 りり取ったところは白くなります。ちょっとだけ白くしたいところは小さい丸とを使って彫り取ります外側は白くしたいので境目になる線を描いていきましょう 5mm ぐらい外側に油性ペンを使って枠を描いていきます。 線の部分を三角刀を使って掘り取ったら、線より外側の部分は丸刀を使って掘り取っていきます。一番端が残る場合は向きを変えて掘り取りましょう。そんなに深く掘る必要はありません。白い部分が見えたら、それ以上は掘らないようにしましょう。線より外側は端の部分も忘れずに掘り取りましょう。 掘りくずは散らばらないように、いらない紙に包んで捨てましょう。すり取る紙は、ゴム板より一回り大きいものを使います。ツルツルしている方が表、ザラザラしている方が裏です。ザラザラしている方の端に名前を書いておきます。インクを練る練り板は、特別なものがなくてもクリアフォルダーや ツルツルしたボール紙で代用することができますセロテープやガムテープなどでしっかりと机に固定しますインクを出す場所にはいらない紙をローラーの幅に折って貼ります版画インキはアーテックの純黒がおすすめですインクを出す場所に貼った紙の上に ローラーの幅に細長くインクを出しますインクがなくなったら同じようにして継ぎ足してくださいまずインクを少しだけつけますこの後ローラーを行ったり来たりさせがちですがこれではうまくインクが伸びません向こうに行くときは練り板の上を転がして帰ってくるときには空中を浮かして帰ってきます これを素早く繰り返し、インクをまんべんなく伸ばします。行きは地面を超特急の新幹線で、帰りは空中を飛行機で、新幹線飛行機、新幹線飛行機、新幹線飛行機と繰り返します。まんべんなく、さざ波が立つような感じになれば OK です。下にいらない紙を敷き、ゴム板を縦長に置きます。 練り板の上では新幹線飛行機ですが、ゴム板の上ではロードローラーのように端までまんべんなくしっかりとインクをつけましょう。すり紙は名前が見えるように一発で置きます。そしてバレンでくるくるとこすります。模様がくっきり見えるようになればすり上がりです。そっとめくって乾かしましょう。 するときに気をつけてほしいことは、二度置きしないことです。あ、失敗したと思ってもう一度置き直すと、こんな風にずれてしまいます。二度目にするときにありがちなのがインクのつけ忘れです。端までインクがついていないと、こんな風にかすれてしまいます。片付けるときにはインクのついた紙を内側に折って捨てます。 練り板にいらないボール紙を使った場合は、練り板ごと内側に折って捨てれば OK です。ローラーやゴム板は水洗いします。純黒なら簡単な水洗いでここまできれいになるので、片付けがとても楽です。水性なのにインクの糊がよく真っ黒に発色します。その上、乾くとサラサラになって手にもつきません。 今まで試した中では一番のおすすめです出来上がった作品は手肉で半を押し台紙をつけて飾るとぐっと見栄えが良くなります